ははい、いいおようごござざまます。す。ラスカルでございます本日の動画はですね、えー、ただいまおしゃげに来ておりまして、もうお店ね、後ろには見えているんですけれども、こちら、はいバーガーバーガーさんにお邪魔しております。 こちらのお店ですね昨年の10月にオープンいたしまして今日はねこちらのバーガーバーガーさんの人気トップ3のトッピングをあえたハンバーガーをねいっぱいいただいていこうと思っております今ねもうすでにメニューの方は作ってもらってるんですけれども店外の方にねめちゃめちゃいい匂いするんですよだいぶね腹ペコなんで早速食べていこうと思います行ってきます はいということで本日はお仕上げにございますバーガーバーガーさんにお邪魔しましたこちらは牛肉 100% を使ったパティを使用しておりまして基本のハンバーガーに好みのトッピングを加えるようなメニュー構成になっているのですが本日は人気トップ3のトッピングメニューと限定のハラミバーガーをいただいてまいりました はい。ということで、ただいまね、店内の方に入ってまいりまして、今回いただくメニューがこちらでございます。今回のメニューは、先ほど説明した通り、お店の人気ナンバートップ3のアレンジメニューを加えたハンバーガーを2個ずつの計6個、数量限定で出ているこちらのハラミステーキのハンバーガーの計7つをいただく予定となっております。はい。とりあえず、お腹すいたんで食べたいと思います。それでは。 いきますと、まずちょっとこちらの1位の方から、よいしょ、ベーコン、チーズ、卵の3種類ですね、めちゃめちゃうまそう。 お肉、パティのね肉汁もすごいしこのねバンズのカリカリとした食感これがうまいわうんうん1位うまっ バーガー自体はね結構厚みもあって肉汁がさらっとしてるのか食べ応えあるけど重くなくて男女関わらずねこう満足してさらっといただけるようなうまいハンバーガーになってる続いてこちらの第2位のハンバーガーですね2位がアボカドチーズでございますこれはね確実にうまい間違いない<笑> うこれうめえ<笑>間違いないよ鉄板の組み合わせだねマヨネーズっぽいのも入ってるかも、はい。ちょっと酸味はあるけど甘みもあって結構ねまろやかなんですよねだからこんだけこうマヨネーズ多分上ねすごいんよ多分チーズと一緒にマヨネーズ加わってるみたいでごめんね食べかけでこんな感じでだいぶねチーズもったりのしてんだけど全く重さはないですまたアボカドがねいい<笑> うんうんうんうんうん。 僕はそうなんですけど視聴者さんの方も結構いらっしゃると思いますがこのグルメバーガーっていうのかないわゆるこのチェーン店のハンバーガー以外のこういった手作りのようなハンバーガー食べる機会少ない人って結構いらっしゃると思うんですけどマジでねちょっと世界変わるから1回食べてみてくださいもう別物のハンバーガーだからマジで<笑> 3位マジで想像つかないですけど見たことないとか聞いたことない3位がこちらの牛そぼろチーズなんですよね ハンバーガーの牛そぼろって全然想像つかないんですけどちょっと食べよう食べよういいしょいただきますあ、うまうんあ、うまっ<笑>うめっ上のソースがね、牛そぼろ用なんですけれども照り焼きともまた違うし牛のしぐれ煮とかのその間みたいな 甘みもあるんだけどちゃんと洋風になっててこれがねすごいハンバーガーに合いますね初体験かもしれないですうまっであのねハンバーグだからもともとひき肉じゃねえかってそぼろじゃねえかってつくむ人もいると思うんですけど固めてるハンバーグと上のそぼろのやつで全然食感違うからこれねいい初めて食べたけどめちゃめちゃうまい<笑>うんう うんうんうんうんそしたら続いてこちらかな種類でいうと最後なんですけれどもこちらが数量限定のハラミバーガーでございます このハンバーガーに関してはねひき肉とか の, このパッティじゃなくてマジで肉っす<笑>いただきますまあうまい<笑>シンプルだけどうまい中の具材は本当にそのハラミのステーキとトマトだけなんですけど赤身の部分なんで油分も他のに比べてやっぱり少ないですし なんかね、ちょうどいいのよ多分これレタスとかがあるとちょっと邪魔かもってぐらい一番ねこのトマトだけっていうのがバランスいいっすねこれもつけたほうがいいっすねソースなんだろうこれあうまっうまっうん、めえ 何食うか悩みますね、来たら<笑>全部目は w w 取っときたいな、こここっち<笑> あ、牛肉ってうめえな<笑>いいです、ね。うまい うん、1位分厚いぜフフフフフんフフフフ 投資営業。 こちらのハンバーガーが最後の一個でございます。はや。本当ね、なんか食べやすいから、結構スルスルいっちゃうね。このタルタルがうめえ<笑>タルタルめちゃめちゃ合いますね、やっぱり。 これ知っちゃうと普通のパスタフード店いけないですね。な、うんか物足りなくなっちゃいますね。そしたらこちらが。 最うんうんもう濃かったあっ濃った、うんうん、はいということでただいまね人気トップ3のハンバーガーを6つと限定のねハンバーガーもいただいて全て完食いたしましたやっぱりねグルメバーガーめちゃめちゃうまいですね メニューはね、まあ基本のこのハンバーガーにトッピングを加えるような形になるんですけれども、ベースがね、一緒でも、やっぱりトッピングとか、それに合わせたソースなんかも作られているので、メニューごとにね、全然うまみが違いました。これね、普通の方が来たら、まあ1個しか食べれないと思うんでね、いろいろ悩むと思うんですけれども、